とことです。今日は子供たちの笑顔、元気いっぱい見てもらいたいと思います。ご声援よろしくお願いいたします。たたそれでは参ります。黒潮ビュー、塩昆布。そう。<笑> So... you <laughs> えー、今日まで、えー、応援してくれた皆様に感謝を込めてお礼したいと思います。気をつけ